シゴハジネーム、チムニーさんから頂きました。チムニーありがとう。ありがとう。ネイリー上様、シゴハジ は, は、いつもお世話になっておりますあこ、こちらこそ<笑>、えー。突然ですが、私にはちょっと変な癖があります。えその癖とは、無意識に飲み物を一口飲み忘れてしまうことです。おなんか刺さってる人がいるぞ。うん、ホットでも、アイスでも、 自分では全部飲み切っているつもりなのに、片付けようとしたら、結構な確率で、なぜかまだ一口分残っているんです。不思議ですというわけで、お二人には自分の変わった癖でトークをお願いします。うん、これ、全く一緒<笑>、はい<笑>え。自分では全部飲んだつもりだったの？いや、いつか飲むかもしれないから、取っといてんの？私の場合は、あ本当になん、いつって、いつだよって思うんだけど、その本当に最後の一口。 で、勇気ないのよ開けちゃうじゃ ん,、うん、だってペットボトル空っぽだよ、うん、空っぽにしたくなくなくない、うんうん、うんうんうん空っぽにしたくないじゃん<笑><笑>今ね、結構ね、いい線いってんだよちょっと見せたる今の、今のペットボトルうん、こん<笑>こすごいっしょ<笑>これこれ 爪分ぐらい。<笑>えこれ写真撮っとく？<笑>撮っとこうね。いいけど。はい、<笑>私が飲み切る前にね。まあでも<笑>勇気ないから飲み切らないんですけど結局。めっちゃ面白いじゃん。リアルタイムでこれだったの。面白くない？<笑><笑>才能だよ ね, ううね。こういう状態なのね。いつもこんな感じです。いつもね。えで結局飲むの？飲まないよ。えいや家帰っちゃうんだよこのまま。飲まないの？好きなやつ買っちゃったりとか、うん、あとなんならそのケータリングであるお水もらったりとか。うん やっぱね、でもこの状態で歩き続けるのは、やっぱ次の現場行くとき不安だから、うん、買うのよ、うん。で、買うとやっぱ次のから飲み始めるじゃん。うん、で、なんかなくなってくると、いや、なくなるのはさすがに、みたいな、うん。思って、またこんな感じで残んの<笑>、ね。で、どんどんガバンにこれが入ってくる<笑> で, どんどんくるで、結局家帰った後、うわ、うん、何本か残ってるみたいな。<笑>だって<笑>。みんなちょっとずつ残ってそう。<笑> で, ね、で、これはね、結構一緒なのよ。量がうん。残る量が<笑>れこれ才能 よくわかんな い, いやわかってわかって<笑>もう共感してあげたいんだよあ<笑>げたいんだけど本当にわからないよチムニーさんまず首もげるほどなついてるから<笑>同じ量なんだよねこれ<笑>本当になの<笑><笑>そんなサイを持ってる人<笑>そんなにいるの<笑>いるよ多分どのペットボトルでも同じ量残せますって人<笑>残す方にいらねえよそれはねえー全部飲んでくれ<笑><笑>頼む